ロジクール社の C922Web カメラを購入されますと X スプリットの3ヶ月無料体験がついてきますので配信など楽しめるかと思いますがさらにクロマキー合成を楽しんでいただくために弊社のクロマカムもぜひ一緒にインストールしてみてくださいクロマカムの設定からカメラを選び パソコン内蔵のカメラやロジクール C920 やロジクール B910 などデバイスを選ぶだけで使うことができますこちらの背景でグリーンを選ぶと X スプリットで 黒巻き合成が可能です。どうもご視聴ありがとうございました。